朝霞なるという若いです。精一杯踊らさせていただきますので、ご先導だ。よろしくお願いいたします。ゆう若いします夕会力、山を抜き。 よーい 山を抜き日は夜朝かう浅なるご誘惑いのはツ OK！ 会場の皆様にありがとうございました。ありがとうございました。